はいどうもこみです。さて本日はですね、少しあのいつもと違った動画というか、あのー、僕が作ったですね、ミニゲームをあの配布したいなという目的の動画です。で、あのー、最近よくね、何々チャレンジみたいなやつが来てると思うんですよね。もう終わっちゃったっけなあと終わってる、ないか。 これね、世界選手権7月予選チャレンジっていうことでこう来たりしてますけども、こういうのがなんか多いんでね、僕もなんか自分でそういうミニゲーム的なのを作ってみようかなと思って、で、作ったのもね、あの今日皆さんにあのせっかくなんでお渡ししてみようかなと思っております。お渡ししてみようかなっていうか、あの、目的はですね、呪文の、その、なんていうのかな、えっと、打ち方とか、 あとは、えっと、食い火をね、やっぱりやるのに苦労してらっしゃる方多いと思うんで、そういう方のなんかこの、なんていうか練習になるような、あの、配置を、えっと、作ってみたら、あの、役に立つかな、なんて思って作り始めたのがきっかけです。で、えっと、まず今見てもらっている、これが食い火妖精配置ですね。ちょっとね、僕が攻めてみますけども、まあ、相当癖ありありの配置ですね。はい。<笑>あの、やばいぐらい癖があります。で、 えー、と何があるかっていうと、まずここにね、スケルトントラップがいっぱい。スケルトンですね。あ、間違えた。よいしょ。で、で、この辺、この辺には、えっ、ー、と、空爆弾。 爆弾がいいっぱいありますで、えーと、ここは、まあ、援軍はね今回ちょっと入っちゃってるんですけども、えー、と援軍は最初はなしでもいいかな。で、入れるんだったらそれを処理する用の呪文を持っていった方がいいと思いますけども、一応これをクリアするために、えー、テンプレ的な。 編成も、えー、と作ってますので、まあ、それを使ってクリアしてみてもらえたらなというふうに思います。で、えー、この概要欄にね貼ってありますので、そちらをあの見てもらうと URL のリンクがあります。でそこからねコピーしてもらえたらと思います。ただ、えっ、ー、とこのね食い火要請配置はタンフォール13で作っちゃっていて、 で、13、あ、14か14で作っちゃっていて、えー、13、14のアカウントなら、えー、コピーができるんですけど、12以下はコピーができないんですね。まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、12以下の方には。あのー、 メンとかでね、13、14持ってる方にコピーしてもらって、やってみてもらえたらなというふうに思います。で、えっと、早速ね、ちょっと一回やってみましょうかね。どんな感じなのか。結構ね、えぐいんですよ。<笑>これがテンプレ編成なんですけども、これね、僕がやってもそう簡単にクリアできるもんじゃないですね。作った本人でも。で、えっと、まずですね、こんな感じでヒーラーを5体こう出しておきますね。で、クイーンをほっとここに出します。はい。こんな感じね。 出していったら、えー、とクイーンがここで、えー、とロイちゃん立てるところでスケルトンとこ間に合うか間に合わない<笑>やられたこんな感じですねでやべえって感じでこうバルーンを出していきます、はい バルーンを出していって、これ、ホーミングとかをね、こう回収していきますね。チラチラこう出していって、少しずつね、バルーンたちを前に前に進めながら、えヒーラーの前にこう出していくってイメージですね。で、これ同時に、ここ、えっ、ー、と、エアスイーパーを壊した瞬間にこんな感じで、えっ、ー、と、スーパーボールブレーカー出していきます。で、スケートの呪文も前に打って、スーパーボールブレイカーで壁を2層破壊しながら、クイーンにレイジをかけて、さらにバーバリアンキングを倒していくという感じですね。 で、え、こっから先はね、えっと、クイーンの動きがすごく重要で、えっと、インビジを使って逃げます。一旦、こうった感じね。で、えっと、アーチャークイーンにさらにレイジをかけていって、インビジをたでシングルインフェルノを壊しますと。で、援軍が入っててもこれで終わりなんですけど、入ってなかったらとこのままフリーズを打って、え、クリアしていくってことができますね。これ援軍がこうやるともう無理ですね、これ。無理系です。<笑>どうしようもない。あー、もう無理だ。<笑>もう無理、もう無理、もう無理。<笑>こんな感じです。 はい序盤にねあここでえー、っとクロークを使わされていなければあのクロークをここで使っていくこともできるんですけどもあの援軍なしで組んじゃっているのでポイズの呪文だったりが足んないですあの援軍の中にアイスゴーレも入れる方だは入れて練習してもいいと思うし 今みたいにスパックことね、ストライカーっていう、まあクイヒをボコボコにしてくれる援軍をあえて入れるって言ってもあるし、最初は入れないでね、やってみてもらうといいと思うんですけども、こんな感じで、えー、っと、ヒーラーを守ったり、ウォールブレーカーの壁やけ、スケートを打つタイミングとかですね、そういうのを、ね、的確にパッパッパッとこの処理できるようになる練習って感じですね。あのー、さっきここね、エアスイーパーを壊してからスーパーウォールブレーカーって言ったのは、これエアスイーパー壊す前にスーパーウォールブレーカー出しちゃうと、この壁にスーパーウォールブレーカーついちゃうんですね、この。 この壁ってわかん な, いな<笑>この辺の壁にね、ついちゃってこっち行かないんですよね。行かないんで、えー、スーパーボールベーカーを出すタイミング、ここに隙間があるんで、ここから出してもらっていいんですけど、あのー、出すタイミングとかね、そういうのも測るのに、結構やってみると、めっちゃわちゃわちゃしますので、まあ、そこがいい練習になるかなと思ってね、あの興味のある方は、1回ドライしてみてください。でもしね、あのこれクリアできたら、あのー、 できたよって教えてもらうとすごく嬉しいです<笑>。または一発でクリアできた人相当すごいと思いますけどね<笑>。こんなの、むちゃくちゃなんで<笑>。あの、一発でクリアできたらぜひコメント欄にコメントください<笑>。ではね、えっと、もう一個あります。ゴブリンをタウンホールって届ける。まあ、タウンホールでゴブリンを壊す。ゴブリンでタウンホールを壊すっていうね、ゲーム。そちらも見ていきましょう。 はい。それがこちらですね。えっ、ー、と、地獄のゴブリンロードでございます。はーい。タウンホールがね、この、えっ、ー、と、上の方にあるじゃないですか。ここに、こっから出したゴブリンを、こう歩かせて持っていくっていう感じですね。で、何が罠としてあるかっていうと、ここはね、えっ、ー、と、バネトラップゾーンです。はい。で、ここは、スケトラゾーン。スケトラね。ここ、バネね。で、ここは、爆弾ゾーン。 爆弾でここはテスラ以上です、まあ、こ, でここにキングがいるんでねここにえっとこうキングゾーンなんですけどもえっとこれらをどういうふうにクリアしていくかというとえっとスケールままあ、まあ1回見てもらいましょうかねえっと呪文を使ってぱいの、えー、スニークゴブリンをタウンホールまで届けタウンホールを壊すとでオリジナルのスニークゴブリンがやられちゃったらゲームオーバーです。はい OK ーーですかね。オリジナルのスニークオブにを生かした状態でタウンホールを壊すというゲームですね。で、え金山。これはね、全部、えっ、ー、と、なんだ。壊していかなきゃいけません。金山1個壊せなかったら、1金山ごとにマイナス1ポイントのような感じになります。はい。別、ま、に、あ、ポイント関係ないですけどね。で、フリーズの呪文、これ、今援軍でもらっちゃったけど、これ本当はダメですね。すいません。えー、とこのフリーズの呪文、援軍でもらってる部分は、えっ、ー、と、これね、使わないでくださいね。はい。 ということでやっていきましょう。どういう風になるかっていうと、まずニコ振り出しますねで。こいつね、バネトラを食らっても全然平気なんですね。そのまま駆け抜きます。で、スケールトントラップゾーン、これどうするかっていうと、ライトニングで処理します。1体でも残したらおしまいです。しっかり引きつけて、ここでライトニング。ドンケ<笑>、はい OK えーで、全部倒し終わったら爆弾1発食らいます。若干ダメージ食らっちゃうんですね。で、食らっちゃっても耐えれるように、 えーと、スキルトもを倒したことが重要で、ここは、テツラが出る瞬間にフリーズで止める。これ結構難しいんですよ。で、この後がね、なかなかきついんですね。一発テツラ食らけど耐えます。で、ここでこ、こう、ギリギリスニコボを隠す。これ、これもなかなかしんどいよね。で、ここで、今度はクローンを使っておいて、増やしてからのギリギリ。あー、見スったミス<笑>った。はい、ゲームオーバーでございます。 ここでちゃんと、えー、スニークゴブリンが隠れていればこれねクリアできるんですけども、えー、タウンホールをこうね、えー、と隠しちゃうとスニークゴブリンが、えー、ダメになってしまいますので、えー、クリアできるようになると。 いうところですね。はい。しっかり隠した上で、こう全部ね、えー、突破していくと。で、これでクリアなんですけども。このスニークゴブリンのね、えー、とミニゲームは何があれかっていうと、呪文を打つタイミングですね。もうすべては、えー、呪文を打つタイミング。で、スニークゴブリンにストライ、えっ、ー、と、なんだっけ、インビジブルを当てるっていうのは、あの、ターンゴールをね、結構ね、ケアする上で、あの、便利な技だったりもするんですよね。で、実用性も割と高いんですよ。 金山とかタウンホールを隠さずにユニットだけを隠すみたいな。そういうことって結構あの上級者になってくるとよく使う、あのー、場面って増えてくるので、まあその練習とか、あとそのスケルトンもね結構やってみるとわかるんですけど、これね、一体にで残っちゃうんですね。残ったらもうどうしようもないですよ。クリアできなくなっちゃうんで、まあ、あらゆる自分のタイミングを完璧なタイミングで落としていくっていう、まあそのね、えー、っと、ヒリヒリ感を味わってもらいたいゲームでございます。 で、えー、これもね、同じようにクリアできたらぜひ教えてください。あのー、もしも、もしもこれね、一発でクリアできる人がいたら相当すごいと思う。<笑>本当にあのい、ー、ろんな人にこうチャレンジしてもらって、1回でクリアした人はもうさすがにいませんでしたんで、ぜひね、えー、チャレンジしてみてください。これはこのパンフ、えール14でも別に変わらないです。呪文の枚数。 だけししっっかりと守ってもらえればいいしタウンホール12からかな多分12からだよねあのスーパーユニットが使えないとちょっとどうしようもないんですけども、えー、とスニークゴブリンが使える、えー、とタウンホール台であればでこれできますのでフリーズはねちょっとレベルマックスのフリーズもらってくださいあの援軍でどうしてもそれもらわざるを得ない場合には、えー、と援軍でもらって持っていくるのもありです これレベルマックスのフリーズじゃないとテスラーを止めきれないんでそこだけはねちょっ と,、えー、っと気にしてもらったらいいかなというふうに思います。 はい。というとことでですね、本日は、えっと、私が、ね、作ってみたミニゲーム2つあの概要欄に貼っておりますのでね、よろしければぜひチャレンジしてみてください。まあ、それぞれ呪文を打つタイミング、場所、あとユニットを出すタイミング等々ですね、あのいろんな、うん、と場面場面での基礎になる技術が身につけられると思いますのでね、お試しいただければ幸いです。 では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思いますが、えー、今回結構ね、特殊な内容でしたけども、基本的にはこのチャンネル、クラン対戦の解説を中心にやってます。タウンホール12から14まで幅広くですね、えー、扱っておりますので、まあ、今回の動画も面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンお願いします。またチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。そして、これからもですね、こういった動画、えーっと、解説系の動画かな、メインはね、そっちの方やっていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。